はいどうもめちゃねるです本日私はですねハイアットリージェンシー箱根リゾートスパさんの方にねお邪魔させていただいてましたこれからですねチェックアウト手続きを行って強羅駅の方にねシャトルバスの方で向かっていきますその後にですねホテルインディゴ箱根強羅さんのシャトルバスに乗って本日はですねホテルインディゴ箱根強羅さんの方に向かっていきたいと思いますいやーここもね本当月のあるホテルで良かったですねもう景色も非常に 綺麗です。こちらの動画ね、まだご覧になってない方は上の方にリンク出しておきますんで、よかったらそちらもね、チェックしていただけると嬉しいです。ということで、早速向かって参ります。行きます。はい、ということですね、こちらのシャトルバスステーションの方にね、今降ろしていただきまし た, た。これからですね、ホテルインディゴ箱根ゴーラさんのシャトルバスをね、待ちたいと思います。電車乗りたい。電車は下でよね。電車乗りたい。はい、ホテルインディゴ箱根ゴーラさんの車がね、やってまいりました。 はいではねこれから車で向かっていきますはいよろしくお願いします ありがとうございますじゃお願いしますでははい結構にもにぎわっていますので、えー、ウェルカムドリンクということでですね、オレンジジュースとかおじ茶、えー、コーヒーとねいただいていきたいなというふうに思います はい、ということでね、サクッとあのチェックイン手続きが完了いたしましたので、これからね、お部屋の方に向かっていきたいと思います。はい、ということでね、本日は329号室のリバービューのねツインルームという感じになっております。はい。いや、久しぶりにね、来ましたけど、今日はね、結構にぎわってるみたいですね、平日にも関わらず と, という感じですね。はい、なんか、久しぶりですけど。 やっぱりなんか落ち着く感じはありますね。スペッお部屋わかるのッー？はい。で本日はこちらのね方からエレベーターに乗っていきます。うん美味しい。 本日は、ね、3階のお部屋に朝にいただいております、はい。3階に到着いたしました。本日は、ね、329というお部屋となっています。こっちの方ですね、はい、ということで、本日は、ね、こちらの329号室となっております。 早速、お部屋の方に入っていきたいと思います。はい、ジゃんと。すごいね、どうしたの、レイ君。はい、まあ、こんな感じのね、えー、お部屋となっております。レイ君は早速、靴脱いで早いですね。はい、まあ、やっぱりね、カジュアルで非常に、ね、おしゃれなお部屋となっておりますね。 で、温泉がね、こういう感じで、本日はリバービューですね。はい。まあ、ポイント宿泊なんでね、通常は、えー、マウンテンビューの方なんですけれども、まあ、一つアップグレードいただいて、まあ、リバービューのね、お部屋というところにご案内をいただいております。ね、気持ちいいね、外。はい。ということで、まあ、簡単にね、お部屋の ご案内していきたいなと思います。まずお部屋ですが、エレベーターホール出てですね、はい、こちらの左手奥の方に進んで、329号室という感じです。で、入っていただいて右手にエアコン、そしてね、照明等のコントローラーがあって、ここがお手洗いですね。はい、電気つけて、まあ壁紙とかも非常におしゃれですね、オシュレット。 そして洗面なんかもねついてますし、このタイルなんかもかわいいですね。まあ、こんな感じのお手洗いとなっております。はいそして右手なんですけど、入ってね左手の方にはこういった姿めの鏡があって、この裏にはねアイロン台がございます。うまくねスペースを利用されております。ではいこちらにですねこれが館内でね利用していただくことができる、まあ、荷物を、ね、お風呂入るときとかに使うやつ。 はい、そして、こういった羽織るものとかね、荷物置く台だったりとか、これが館内の、ね、サンダル、そして室内のスリッパ、そしてシューブラシ、靴、えー、べらなどがございますとういう感じですね。この、ね、荷物置く台なんかもね非常に可愛いですね。で、セキュリティボックス、セーフティボックスがこのようにございます。はい、で、浴衣です。はい 緑と赤という感じですね。で、下にアイロンと、このランドリーバッグがございます。はい。で、こちらはですね、コネクティングしていただくことが、ね、できるようになっております。で、本日は、ね、ツインとなっておりまして、はい、こんな感じのね、ペット。まあ、このクッションがね、可愛 い, いですね、やっぱりね。レイクに奪われました。で、s e のワイヤレススピーカーとこちらにコンセントと USB-A が2箇所。 あとね、こういったブラインドのコントローラーだったりとか、照明のコントローラー。そしてこちらにもコンセントと USB-A が2箇所。そして電話機と時計ですね。はい。で、こちらに常備灯がございます。まあ、この壁紙とかね、非常にやっぱりね、可愛 い, いですね。上の方にはね、エアコンの、はい、吹き出し口などがございます。はい。もう、りっくんの 特等席が着々と作られております私、ここでだいぶやりたいんですけど、いはい、拒否されました。で、まあ、こんな感じでですね、ウェルカムメッセージをいただいてます。お誕生日おめでとうございますということでいただいてます。そしておやつですね、はい、フルーツじゃなかったね、やっぱお菓子です、ねは い, いで、ね。はい、もうれいくんの方にはクッションの丸太ね落とされてますね。 はい。で、えー、こちらテレビですね。ソニー製のテレビ。どうですかね ?60 インチぐらい。55とかありそうですかね。で、ミニバーのコーナーですね。はい。もうね、皆さんご存知かもしれません。バーってね、書いてあるとこです。えー、スプレッソマシーンがこのようにありまして、えー、こちらが急須ですね。結構ね、ずっしり急須。そして湯飲み茶碗ですね。青と緑で、可愛いですね。 そしてお水が瓶となってます。で、ティッシュもね、こんな、えー、地元のね、細工になってますね。はい。禁煙ですよ、という感じですね。で、サイドの方にはゴミ箱とですね、こういったテレビのね、リモコンなどが置いていただく形の袋となってます。で、こちらがね、冷蔵庫ですね。まあ、優勝にはなりますけど、まあ、こんな感じで、結構ね、量もございますね。はい。 そしてこちらに栓抜きだったりとかスプーンとかネスプレッソマシンのポーションが4種類4個ございますそして右手の方にはい紅茶 TWG の紅茶ですねはい普通の紅茶と緑茶とえっ、ー、とカモミールという感じですで足柄のねお茶ですね地元のお茶がございますはいここら辺もね本当可愛いですねそしてグラスと はいこのようにマグカップがねございます。これも赤と緑という感じになっております。で、おやつ、これがミニバーの、ね、メニュー表でございます。で、この下には電気ケトル等がございます、はい。で、ここね、レイくんが開け閉めしてましたけど、障子でね、はい、あの間仕切りしていただくことができます。で今日これ破かないようにね はい。で、ここね、スイッチで電気をつけていただいて、まあ、こんな感じですね。はい。で、この自動でですね、はい、こういう風に閉めていただいたりね、していただくことも当然できます。開けていただくこともできます。スイートだとですね、あちらのね、このゴザみたいなのも自動で閉まりますけど、あの、それ以外のお部屋は基本的に手でね、手動で開け閉めしていただく形になります。はい。で、ハンドソープだったりとか、石鹸がね、 このようにございまして、で歯ブラシとかね、はい、アメニティ類はこの桶けに、ね、入っているという感じです。かわいいんですよね。この歯ブラシはね、あのインターコンチネンタル大阪さんとか、インターコンチ別府さんとかと同じようなものが使われております。はい、で足元の方には、ごみ箱と、えー、体重計があって、タオルと、はい、ございます。そしてヘアドライヤーということで、ちょっとね、開けてみましょう。 はい。ドライヤーにつきましては、モッツヘア製のね、ドライヤーとなってまーす。はい。黒光りした感じのね、ドライヤーですね。はい。そして、こちらがね、シャワーブースとなっております。はい。まあ、こんな感じで、レインシャワーも上にありますし、シャワーですね。そして、椅子も置いてございます。はい。そして、アメニティ類でございます。シャンプー、コンディショナー、ボディウォッシュという感じですね。はい。で、こちらがね、 温泉ですよ。はい。まあ、こんな感じで、かけ流しでですね、出していただくことができます。はい。めちゃめちゃね、いい感じですね。はい。まあ、こんな感じ。で、ここをね、目隠ししたい場合は、これを外してですね、あの、開け閉めしていただくという感じになります。まあ、本日はね、こういったお部屋に、えー、一泊させていただくという感じでございます。いかがでしょうか。まあ、久しぶりのね、えー、ホテルインディゴ箱根ゴーラさんでございます。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 こんな早かったかなっていう感じですけど、これだったらね、ライブも安定するんじゃないかなと思います。最高です。はい。ということでですね、こちら、ホテルインディゴ箱根ゴーラさんの方に、久しぶりにですね、お邪魔させていただいております。こっちから。はい。いいですね。はい。で、えー、こちらですね、まあ一応ね、誕生日月ということで、メッセージいただいております。ありがとうございます。で、こういったウェルカム、おっと、ウェルカムおやつね、えー、いただいております。まあ久しぶりに来ましてですね、まあ結構ね、あの、変な話、 スイートとか、えー、コーナールームとかね、宿泊したことあるんですけど、多分ね、このスタンダードのお部屋、一回泊まったか、二回目かぐらいなんですけど、まあ、基本的なね、作りは一緒なので、非常にね、あの、おつく、いい感じでございます。まあ今日はね、まあ、とりあえずもう部屋<笑>、 えー、コンビニちょっと行ってですね、あの飲み物とか買って、夜ご飯お寿司屋さん行くか、ここのレストランで食べるかね、あの非常に悩んでいるとこなんですけど、とりあえず、ハヤトリジン氏箱根さんの方で結構食べてまだお腹いっぱいなので、ちょっと考えに及ばないという感じです。まあ、とりあえずちょっとゆっくりしてですね、あの、館内のプールとかね、またレイんと遊びに行こうかなというふうに思います。 はい。ということでね、これからプールの方に向かっていきたいなというふうに思います。プール入って、そのままお部屋に戻ってきて、温泉の方にね、入っていきたいと思います。はい。こちらがですね、プール の, 階の場合のフィットネスですね。はい、まあ。相変わらずね、バイバイのジムですね。こんな感じです、まあ。このでっかいね、画面がまたすごいですよね。プールもね、こんな感じですけどね。はい。じゃあね、プールの方に入っていきたいと思います。 はい、すごいねプールの方にやってきました。今日はね結構人が多いですね。はい、ま帰っていい。落ちました。うん。はい、どうぞ。はい、こんな感じでですね画面上に花火も打ち上がったりね。うん、いはい、こんな感じです。 は い, ねねはいお部屋の方にね戻ってきましたこれからですね お部屋の温泉入っていきたいと思います。お湯だけね、入れて出てきたんですけど、めっちゃ熱い。今水で、程どよくしてます。 はい今ね、お部屋の方に戻ってまいりまして、温泉入ってですね、ゆっくりしてるアレイクもこのとにりね、寝てしまいましたので、き、まあ、今日はね、夕飯もレストランと行かずでですね、もうこのままゆっくりしようかなというふうに思います。まあ、これからね、22時半また、こちらからライブをお届けする予定ですので、そちらのアーカイブにつきましては、上のほうにリンク貼っておきますので、よかったらそちらね、ご参照いただければなというふうに思います。ということで、また明日の朝ね、お会いしましょう。おやすみなさい。 はい、ありがとうございます。えー、ぐっすりね、眠ることができました。まあ、やっぱりなんか落ち着きますね。昨日ね、あの、ライブを終了後にですね、まあ、レイクをね、ベッドに移動させようと思ったら、机の上にね、コーラ保護しちゃって、機材がね、もうほんと大変でした。もう全部ね、ふきふきしながらっていう感じだったんですけど、まあ、とりあえずなんか大丈夫そうなので、よかったかなと思います。今ね、もう朝から温泉入ってですね、これからあの朝食会場の方に行って、えー、レイクをまたプールでね、遊ばせて、また出発前に温泉に入ってから、 チェックアウトしようかなというふうに思いますので、まあ、まずはね、これから朝食会場に向かっていきたいと思います。まあ、朝食につきましてはね、こちらはホテルインディゴさん、まあ、朝食だけに限らずですけど、浴衣につきましては基本的にはお部屋からですね、まあ、スパ、あの、プールの方にね、向かう時のみ利用ができてですね、まあ、朝食会場だったりとかっていうのは基本的に浴衣はね、NG となってますので、まあ、そこはね、えー、ちょっとご注意いただきたいなと思います。まあ今までね、富士スピードウェイホテルさんだったりとか、 ハイアットリージェンシー箱根さんでね、えー、浴衣だったり館内着とかでまあ朝食もね行けたっていうのもありますけど、あのー、やっぱりホテルによってあのルール異なりますのでそこはね皆さんチェックして、えー、ルールにのっとってですね過ごしていただければなと思いますということでまあこれからね朝食会場に向かっていきますはいとりあえずね今席の方にご案内していただきましたけどまあ今日ね平日ですけどまあね結構 あの今朝もいらっしゃる感じですねでビュッフェ代もね今までの置いてたよりちょっと広くね、えー、展開してビュッフェ代を置かれてましたので、まあ、とりあえずこれからですねちょっと料理を取っていきたいと思います、うん、はいレイ君は富士スピードウェイホテル行ってからずっとレースのまにしてますね、うんうんうん 今したこちらのね、お好みの具材を、こっちね、こちらの卵のね、殻に入れていただいて、焼いていただくスタイルとなっています。可愛いですね。はい、とりあえずね、レイくんがね、食べれそうなものを持ってきましたけど、今日はね、カリカリベーコンなかったね。はい、キムジュースです。<笑> 妻が、ね、持ってきたやつだとなんかこんな感じの器に入ってサラダもめちゃめちゃおしゃれな感じですねはい私はこうはならないかなはい、今朝はねとりあえずこんな感じで持ってきました珍しくね白米ご飯なしでございますはい、まあ、結構ねこういったあのおでんがあったりとかですねはい、あの焼き野菜があったりとかエッグメニューに行くと、まあ、ちょっとねオムレツは 持ってきてないですが、ご自身で卵の中にね焼いていただく具を入れていただいてまあ、焼いてもらうスタイルだったりとかあとはこういった一つ一つにですねあの野菜のセットがね入ってるっていうのもいいですねそしてパン、はいパンケーキなんかもありましたけどねこれをね、ちょっといただいていきたいなと思いますいただきますはい、とりあえずね、いただいていきたいと思います今日はね、平日にもかからずめちゃめちゃね、混んでますねとりあえず おでん、ね、いただいてきますうま っ, うまっ落ち着きますねやっぱりねうんだしの感じもいいまあ結構ね今日は本当に人が 何, だろう何があるんだろうってぐらい混んでるんですけどでもまあ賑やかな感じでいいですね うん、うん、野菜とか全部新鮮で美味しいとりあえずこちらね食べ進めてお部屋の方に戻って、まあ、レイ君をねあのプールの方に入れていきたいなと思います、うん、はいということでレイ君とプールの方にねやってまいりました、うん、はい貸し切りですね誰もいません はいこんな感じですね。はい、ということでねいくんとねちょっと遊んでいきたいなっていうふうに思います。 ということでですね今お部屋の方に戻って温泉上がってですね今ねチェックアウトの準備をね進めてるという状態でございますまあ久しぶりにねこちらホテルインディゴ箱根ゴーラさんお邪魔させていただきましたけどやっぱりね非常に落ち着いていいですね 部屋もね、あのー、一般的なお部屋でも本当に十分、なんだろうな、落ち着く感じで、あの、皆さんにすごくね、お勧めさせていただきたいなと思いますので、ぜひね、機会があれば宿泊、ぜひね、してみていただいて、ゆっくり過ごされてみてはいかがかなと思います。で、まあ今ね、IHG の方だと別にステータス保有してなくてもですね、まあメンバーの方でもですね、あの、メンバーになってれば、一応秋次第の状況にもよりますけど、14時までの冷凍チェックアウトはね、あの、可能でございます。ただ、小田原行きまでのね、バスにつきましては、 11時半と、それから飛んでですね、14時半となりますんで、14時レートチェックアウトをした後、ちょっと30分ぐらいね、あの、下で時間を潰して出発時間までね、待たないといけないとか、まあそんなような感じはありますけど、まあでもね、やっぱり長くお部屋に入れた方がいいんじゃないかなと、個人的には思いますので、まあ、とりあえずメンバーの方はですね、レートチェックアウト可能かどうかっていうのはね、あの、ぜひ聞いてみていただきたいなというふうに思います。 もうね、本当に、今回は、レイ君もそうですけど、かなり温泉三昧という感じでした。最高でした。はい。私もね、 まだあと1時間半ぐらいありますけど、ゆっくりあの過ごさせていただいて、できればレイ君寝かしてですね、えー、14時にチェックアウトして、14時半のバスで小田原の方に向かって、小田原からですね、あのー、ヒルトン小田原さんのバスでできればね、間に合えば乗り込みたいなっていうふうに考えております。次はね、ヒルトン小田原さんの方からレビューをね、させていただければと思います。ということで、今回のね、ホテルインディゴ箱根ゴーラさんの動画につきましては、こちらで以上とさせていただきたいと思います。この動画がためになった、参考になった、面白かったよという方は、ぜひね、高評価ボタンとコメント